神社様国境付近に現れた魔王の軍勢が王都に向けて侵攻しておりますこのままでは我が国は致し方ないこうなれば異世界で死世し勇者を召喚し魔王を打ち破ってもらうしかあるまいすぐに儀式の準備を始めるのじゃはっフ俺の名前は眠い瓦フワジロ最強の武を探求する どこにでもいる高校生だむこんな時間か学校に遅刻してしまう急がねばこの時はまだ知る由もなかった不破次郎が世界を救う戦いにはむすまぬ急いでたゆえにな 俺の名前は眠い不和次郎最強の部を探求するどこにでもいる高校生だっむっこんな時間か学校に遅刻してしまう急がねばあたし桜木姫の花の高校2年生転校初日から寝坊しちゃって大変急がなきゃ